会場の皆さん、こんにちは感謝の気持ち、よさこいの楽しさ、私たちの元気を伝えられますよう、精一杯演武いたしますご声援よろしくお願いします。 Oh! れありがとうございました。